百武道具店の動画切り返し仙人はどーこだ正解はこんなところにいましたー こんにちは、百州ブログでるで す, す。皆さん一番知りたかったリクエスト、コメント、一番多かった引き技の打ち方、これから何回かにわたってやっていきます。初心者の人でもできるように、できるだけ優しく、わかりやすく説明するんで、ぜひ聞いてください。引き技っていうのはみんな知ってる通り、つばぜり合いの状態から下がりながら打つ技のことなんだけど、正しく言うと、どう書かれてるのか。出ました。いつもの全権連の剣道指導より、ちょっと聞いてね、こう書かれてます。つばぜり合いから、相手の体勢を崩して、 攻撃の木を作り、送り足または開き足で後方、あるいは斜め後方に引きながら面を打つこと。ここをよく聞いといてくださいね。一番大事なところに行きますよ。引き技を打つ前に、つばぜり合いから相手の体勢を崩して、まずは攻撃の機械を作りって書いてあるんですよ。要するに、引き技っていうのは、相手がつばぜり合いしてるところをそのまま打っても当たらないってことなんです。まず、崩す。相手を崩す。そして、 打つお互いつばぜり合いの状態からそのまま打っても当たらない技それがそう引き技なんです引き技をバコーンって決めたいその前には相手を崩しておくことが大事って分かりましたじゃあ相手を崩すためには何が大事かそれは相手を崩すことができるぐらいの力強いつばせり合いなんですつばぜり合いが下手だと相手崩れないんですよね正しいつばぜり合いのやり方をもう一度今見直すこれが引き技の最初の一歩なんです まあ、せっかくこれから引き技の勉強をしようっていう時に、もしかしたらこんな話聞きたくないかもしれないんだけど、一番まず大事な話として、試合の中とかでお互いがつばぜり合いの状態になる。しかもそれが長くずっと続いちゃうっていうのはね、よくないことなの。剣道っていうのは本当は間合いを取ったところでお互い打ち合うっていうのが正しいのね。例えばボクシングで言うとイメージしやすいと思うんだけど、お互いこう離れたところで打ち合うっていうのはボクシングじゃない。お互いこうくっついちゃってずっとクリンチしてるっていうのはこれボクシングじゃないよね、見てる方もね。 剣道も同じで基本はこの離れた間合いを取ったところでお互い打つっていうのが本当なのねそれでたまに見るのが試合なんか見に行くとあっちの試合上もこっちの試合上もみんなつばぜり合いやってるみたいなつばぜりはもちろん試合で認められてますしその相手から打たれないためには体をくっつけて打たれないようにするっていうのはあるんですけど本来の剣道としてはやっぱり間合いを取ったところからスタート まあ最初の色々言ったけど、もちろん試合や稽古の中ではね、つばぜり合いの状態出てきます。そして一番危ないのは、つばぜり合いの状態で気が抜けて休んじゃう人なんです。これは本当は危ない。なぜなら、これから、この何本かのビデオの中で、その休んでる人を崩して打つっていうことを<笑>、 今から話すからです。だから絶対気を抜いちゃダメ。つばぜり合いの時は。崩されるよ。特に特に特に一番危ないのがつばぜり合いになった瞬間。打った、当たんなかった、つばぜり合いになった瞬間。ここ、気が抜けてること本当多いです。こう考えてください。お互いもつばぜり合いになって、押した、押されたってやってる時っていうのは、どちらが片方がいきなり引き技出すっていうのはね、 かなり難しいんですよ。なんだけど、打って当たんなかったつばぜり合いになった瞬間っていうのは、相手はね、もうやれやれって気が抜けちゃうんですよ。そこをいきなり瞬間で崩されると、もう引き技当たります。こっちの方がよっぽど当たりやすい。 よくないつばぜり合いっていうのは反則を取られます。正しいつばぜり合い、まずは名前の通り、自分と相手のつばを合わせるんだよね。つばを合わせるんだけど、特に右拳、自分の右拳と相手の右拳をお腹の前で合わせる。これがまず基本です。特に相手を崩すことができる力強いつばぜり合いをしたいときにはコツがあって、しないよね、横から握ってると絶対できないです。横から握ってると、特に小学生多いと思うんだけどね、つばぜり合い、特に体当たりなんかしたときもそうか。潰れちゃうんだよね、ここで。ぐしゃって潰れちゃう。これだと相手を崩す そのためには竹刀をぎゅっと握り込む握り込んで握り込んでお腹の前でグッと。 支えるなぜなら、もうちょっと言うと、引き技の前にね、相手を崩すときに使う場所っていうのは、拳なんですよ。右拳、左拳、拳を使うから、拳に力が入るように、ぎゅっと持っとかないと、できない。相手を崩せないってことだよね。続いて、こう、前かがみにならないってことだ。背筋を伸ばして顎を引く。そして大事なことは、脇を締めるってことなんですよ。脇を締めておくんですよ。脇を開いておくと、力は入んないです。脇を締めると、この力が拳に入って、相手を崩すことができます。そして最後足ですね。足は 普段の足これだとしたら、つばぜり合いの時の足は左足をちょっとで後ろに下げときます。普段がこれだとしたら、左足をちょっと下げとく。そして、左足親指の付け根、母子球に力を貯めとくんです。これなんでかっていうと、つばぜり合いっていうのは相手との崩し合いだよね。だから、自分も相手崩したいんだけど、相手も崩していくんですよ。相手も崩した時に、押し負けないように左足ちょっと余計踏ん張っとかないといけない。だから、左足ちょっと下げとく。 次は、相手が崩れやすい方向っていうのがあるでしょ。これ相手の足ね、こっち相手の右足、相手の左足、こっち向いて構えてる。こう構えてると思っていてください。どっち向いて崩すと一番いいかっていうと、まず、まっすぐ向いて相手を崩した時っていうのは、左足が、さっきも言ったように、ちょっと後ろに踏ん張ってるでしょう。この方向だと崩れないんですよ。崩れにくい。次は、こっち向いて崩す。右斜め前に崩すと、やっぱりこの足が効いてて崩れにくいんですよ。支えちゃう、この足が。一番崩れやすい方向っていうのは、 自分から見て、こっちなんだよね。こっち向いて崩すと、ここに何も足がないでしょ。基本的には、こっち、左斜め前に向いて、相手を崩してやるのが一番崩れやすい方法です。というわけで今日は、引き技を打ちたいんだけど、引き技の前に、相手を崩しておかないといけない。そのための力強いつばぜり合いのやり方やりました。次のビデオも引き続き、引き技やっていきます。今日もご覧いただいてありがとうございました。またいつかお会いできる日をう。